日本テレビ系にキング・アンドプスの平野市洋が出演。今月21日から22日にかけて放送される24時間テレビ同系のメインパーソナリティを務めるにあたり過酷なスケジュールを乗り切るパワーの源について明かした。四角眠くなると質問を聞き返す ?VTR で出演したリーダーの岸優太から平野は質問を聞き返すときは きっと眠いという特徴があると明かされる。騎士によると何かのことを考えていて話が入ってこない。はいとか、お仕事が増えてくるとなります。そうで、これには平野も悔しいですけど当たってるんですよね、と納得。水占いあ見アナウンサーから、それでもいつも元気にしてらっしゃるなと思うんですけど、パワーをチャージする源って何ですか と聞かれると平野はもうおにぎりをたくさん食べることです。ねと明かす。四角早長からおにぎり四つさらに、同番組に出演するにあたり、平野は、僕もうすでにおにぎり四つ食べてますので、と話すと、水占い穴も思わず、今日ですか。疑問符え、すご、と驚く。ちなみに、最も好きな具は、ツナ、とのこと。 番組のエンディングにて平野は24時間テレビのメインパーソナリティを務めるにあたり本当にいろいろな方々に支えてもらいながら僕自身も頑張ろうと楽しんでいる姿を皆さんにお届けしたいと思いますと意気込みを語った。 四角まさかのトレンド入り忙しくても笑顔を絶やさない平野のパワーの源がおにぎりだったことにインターネット上では多くのファンが反応番組放送後にはおにぎり四つが一時トレンド入りするほど大きな話題となった視聴者からはツナですってはにかみながら答える平野紫陽さんが可愛すぎてという反響のほかおにぎりそんなに食べたらもっと眠たくなるで平野くん と鋭いツッコミを入れる人も。また、平野紫耀さんにおにぎりの CM が来ますように、おにぎりの CM? 応援してます。といった温かい応援メッセージが多数つぶやかれている。文調べや編集武器脱がさい。平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンスススキルや歌声を持つ一方、